個人か主人かは大した問題ではないとおっしゃったので、そのお言葉は受け止めておきたいと思います。<笑>えー、そしてですね、今、えー、福山委員はですね、もうまるでですね、まるで私と妻がですね、この結果に働きかけをしていたかのごとくのですね、いや、影 響, は影響を与えたすみません、ちょっと後ろのベンチの方ね、テレビを見てる方、 分からないかもしれませんが、後ろでやじられるとね、大変うるさいんですよ。ですから本当にこの真偽を妨害するのはやめていただきたいと思います、よ, よろしいでしょうかで。そこでですね、そこで、いわば私と妻がですね、えー、この理財局等に、あるいは学校の認可等々にですね、えー、私たちが結果として影響を与えていたかのごとくですね、えー、議論をしておられますが、まず第1点ですね、第1点。西田 委員が今日質問をする中で明らかになりましたよね、この売買においてはです、ね、この値引きをする法的根拠について明確にしたじゃないですか、それをですね、それについて、いわばこれも、あのやりとりはおかしいということであればですね、やりとりがおかしいということであれば、これは不当な値引きだったということになりますよ、あと、この1年前にという開口を控えての中で、どうして、 理財局が判断したかということについても、これ、明確になりましたよね、訴訟リスト等があるということについて、それが違うということであれば、そもそも大きな、これは問題であるということになりますが、それはまあそもそもそうではないわけであります。そうではない中においてですね、ということは、つまり法的にですね、法的にちゃんとプロセスにのっとって、正しい根拠を持ってやったということであれば、私も妻も関係ないじゃありませんか。にですね私も妻も妻 誰ものディザイ等々にです、ね、誰にも言っていないのにです、ね、この名誉校長に安倍昭という名前があればです、ね、これ、インドみたいに恐れ入りましたってなるはずがないんですよ、<笑>日本のですねで、かつてそんなことあったんですか、<笑>そんなことあったんだったらね、一つでもいいですから、例を出していただきたいと思います。私の妻が名誉何々になっていて、それを忖度した事実が、事実がないのにですね。 まあ、で事実がある方のことを言っていうのは、これを典型的な印象操作なんですよ、で先ほどもですね稲田富美議員への質問においても、ですね稲田さんが顧問弁護士をやっていた、法律相談をしていたということをですね書いたのは、ある人物がメールう、いわばブログに書いたんです、ブログに書いた、でそれで籠 池, 籠池氏がですね、籠池 氏, 籠池 氏, が, 氏が言ったのは、 公に言ったんではなくてその人物に言ったわけなんですで、すその人物は籠池さんからそんなこと言われてないということで謝罪をしてるんですからで、あるにもかかわらずあるにもかかわらずです、ね、あるにもかかる福山さんはだから籠池さんを呼ぼうこれ私の名誉がかかってるんですから私にもですね散々福山さんは今え、しかしね散々今福山さんは私と妻の名誉を傷つけたわけなんでありますから散々私 と, 名誉私と妻がですね まるでこれにち ょ, ちょっとまずですね、まずこの後ろのですね、はいどうもちょっと後ろのですねやじが多いと、ですね何も何も聞こえないんで、しゃべるのもですねやじが大きいと、私、なかなかしゃべりづらいんですよ。だからそこでですね、長々と私と妻がここにまるで関わっているかのごとくですね、あれで大きな不正があって。 犯罪があったかのごとく言うのはです、ね、これは大きな間違いでありますから、まあ、だから私がちゃんと時間をかけて、ご説明をさせていただいているところでございます、さらにえ私に説明を求めるんであれば、またお答えをさせていただきたいと思います。